さあ、はたしさんの方の準備はよろしいですか、はい、じゃあ参ります、旗の共演、はい、さあ、まずは一斉に上げます いはい、ありがとうございますここからチーム紹介に入りまーすまずは、水戸藩よさこいえんよいしょもうしょ 待ってありがとうございます。続きますねリンガー ありがとうございます続きましてコンテンテンいおにお兄弟賞今演奏終わったばかりさあ頑張ってよいしょさあお客さん今終わったばかりです頑張るためにはお客様のデ出秒数よろしくお願いしますよいしょ ありがとうございます続きまして、豊昌ランプよいしょそう豊昌さんもね、先ほど終わって宮城ダマッシ見せてくださいもう一丁ありがとうございます やっとった天ほっありがとのくるいま南無白い寒さ末 鉄道のよはいありがとうございます続きまして今来ました宇宙船よいしょーさああの影の方見えますか小さい男の子来てますお客様どんどん取り上げてください頑張れよいしょー まありがとうございます呼ばれてないチームさんいらっしゃいますかいないじゃあラストまで総務にいきますよいきますよいしょさあまだまだいける お客様、なかなか見れる光景じゃありません。写真撮影オッケーです。いっぱい撮ってください。ありがとうございました。よいしょー。だれ。えー、見ていただいたお客様に感謝いたします。ありがとうございました。